と止まらせてくれるんだろうさけんなまた仕事でな俺の魅力にシュッとすんなよそのフくクダだサイカメガとなんとかするや、少しはモテるようになるかもないやそれより、担任者に相手してもらえよ彼女がやってるのげかとか、弁護士に飽きたらさクロンボーなんだと